はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ちょっといつもと違うんです。というのも、今日は、大食い動画ではなく、激辛動画になっております。今、富士急ファイルンドさんの方で、富士急激辛祭りというイベントをやっておりまして、今回いただく4品が、激辛で有名なお店と、富士急さんにあるアトラクションとのコラボした料理となっておりまして、まず一つ目が、赤辛さんと富士山とのコラボとなっております。赤辛コラボ、激辛牛すじうどん。 2つ目が、機関棒さんと A、えー、じゃないかコラボしてある、機関棒コラボ、悲しみ混ぜそマ3品目、赤いつぼさんと高飛車のコラボになっております、赤いつぼコラボ、赤いつぼを激辛セット。で、最後4品目、伝説のスタド丼さんとおドンパがコラボメニューとなっております。伝説のスタド丼やコラボ、赤赤スタミナ丼、こちらの4品をね、 今回はいただいていてくんですけれども今回いただくメニューはね、その辛さも段階的に選べるみたいで、呼んでいただいたスタッフさん曰く、一番辛いやつは、やばいと。普<笑>通じゃ食えないと思いますっていうことだったんで、僕もね、なんだかんだ辛いものは好きなので、まあ、いけるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、早速ね、えー、料理の方を買ってきて食べていきたいと思います。 っていうことでただいまね料理の方がすべて出揃いました一応ねあの辛い順番があるらしいのでその順番通りにね今日は食べていこうと思っておりますまずこちらの1品目がねスタドンさんとのコラボメニューですねこんな感じ、まあ、お肉に唐辛子だと思うんだけどすげえかかってるんですよね一応これで一番辛くないやつらしいです<笑>それでは火を取り直していただきます、ね、スタドンらしく はい、込まさせていただきます。<笑>あ、ちょっと怖いな。<笑>いただきます。うん。あ、辛いわ。後から来る話じゃなくて、もう入れた瞬間からすげえいい。い<笑>けるかな、これ。<笑> ザドンさんは辛さが選べないらしいんですよ。まあ一個しかなくて、他のメニューはね辛さ増しとかができるみたいなんで、多めに合わせてねその辛さを調節してください。うん、もうね汗が出てきた。<笑>ちょっとしかね逆からのチャレンジメニューぐらいも辛いよこれ。 有名店 の, そのテーマパークでやるサイズレベルの辛さじゃないですよねこれびっくりして一番辛くないんだよこれだってうわっなめてたわ今日<笑>スタートまあとりあえず1品目ね完食でございますそしたらねこれ2品目なんですけど赤いつぼさんとのコラボメニューでこれ小籠包になってるみたいですとりあえずじゃあ小籠包の方こんな感じでございます見た目はねすごい美味しそうなんだよ 匂いもなんかラー油系とお酢とかの酸味が入ったような美味しい中華な香りなんですけど、ね、で小籠包だけに行こうかなそしたらこれ小籠包いきます あ, ああああなるほどこっちはね最初いけると思うんですよじんわりくるしかもこっちより全然辛い ではちょっとご飯<笑>、うんうんうん、ご飯めっちゃ癒される結構甘辛の肉そぼろなんで<笑>休憩にはねめっちゃちょうどいい、うん、付け合わせの、えー、スープですね いのってカレー<笑>これ見えるかなこの汗汗ねやばいんだよねもう<笑>結構びちょびちょこれ最後ですね、うんうんうん、とりあえず今2品目完食でございます あのね、一口目は1品目のス蔦丼さんよりも辛いかと思ったんですけど案外ね食べてくると酸味がだんだんまろやかになってくるので完食した時の辛みはこっちのがマシかもちょっと待って待って待って汗やわうわ 普段から辛いものが好きで中本さんとかは北極ラーメンの10倍の辛さにして食べるんですよ基本的にはそれぐらい食べてても基本的にはね汗僕一切かかないんですけどこれはね一口目から吹き出てるのその例えでこの辛さのヤバさ皆さん伝わってくださいマジでやばいはいということでえ残りね2品ですねでこれが辛さがトップ2なる赤辛さんのコラボうどんですねスープも真っ赤だし 上に か, かってるねこの粉やばい多分<笑>とりあえずじゃあそれではね3品目いただきますと、ね、具材はこの刻みネギにお揚げかなが入っててうどんですね、まあ、色はねそんな濃くないんでめちゃめちゃうまそうには見えるんですけどちょっと見えるこれスープあのね唐辛子で結構ドロドロなんですよねうどんの つゆの濃さじゃない。<笑>ああ、これねいや甘いちょっと甘いむしろあ、ね、辛いもの食べ過ぎたとかじゃなくてちゃんとね辛みの奥にお肉の甘みうまみが入ってるんで辛いだけじゃなくてめちゃめちゃうまい で、一応ね、補足情報としては、赤辛さんって、普段ね、お鍋の辛さを10からまで上げられるんですけど、このうどんは15からまで上げられるんですよ。これが上げられるのはここだけなんで、赤辛さんファンとかはね、ぜひね、普段の辛さよりも、辛みをアップして、ここだけのうどんを食べてみてください。これね、マジでうまい。 これがね最後の4品目なんですけど。 辛、ね、しび系というラーメンとかマぜそばを出してるお店なんですけど特徴としては今までねあの辛いが基本だったんですけどフォアジャーとかが入っててしびれがめちゃめちゃ入ってるんですよ他の3品とは違うまた辛さっていうか痛さがあるんでその部分がねどう出るかなんですけど僕しびれ系って得意じゃないですよ<笑>ちょっとね一番ぶっちゃけこれがビビってます<笑>辛いだけじゃなくてね温玉とかもついてるんで味のバランスは取れてる気がしますいやそれではえ最後の4品目ですねいただきます でね麺がねこんな感じでございます。かなりねボウトで腰が強そう。<笑><笑>絶対吸っちゃダメ<笑>。喉とか鼻のダメージはすごいから吸すすれないんですけど、ただねあの。 しびれ系の特徴として口の中に後味の辛みって残らないんで食べやすいは食べやすいけど確かに一番辛いかもちょっとヤバいんで温玉ちゃんを割ってみますよいしょちょっとこれ絡めてこっちの方がねめちゃめちゃうまそう 味じゃないですねしびれがやばい洗い物好きの中でもその何が辛いのが好きっていうのは人によってね種類が違うのでしびれが好きな人は好きだと思うんですけどってーこれはれ<笑>は。ンボウさんって有名なラーメン店で美味しいものを出してくれるので味はしっかり美味しいんですよなんでそのしびれがね苦手な人とか辛みが苦手な人に関しては3種類ね辛さが選べるみたいなんでまた調整してね好みの味にしてみてください <笑>でもねあと残りわずかなんでもうざっと食べちゃいますうん今ね4品すべて完食いたしましたごちそうさまでしたはいということでただいまね4品すべて完食いたしましたいやねあの途中までは予想以上に辛くないなってぶっちゃけ思ったんですけど最後やばかった<笑> 今いただいた、このアトラクションとコラボしてある、こういったメニューの他にも、ステーキ丼だったりとか、たこ焼きだったりとか、他にもまた激辛メニューもたくさんございまして、これね、めちゃめちゃ美味しいものばかり。いろんな種類があってね、いろんな美味しいが楽しめるので、気になる方はぜひ来てみてください。今回のイベントの期間なんですけれども、8月1日から9月27日まで毎日やっておりますのでね、お昼にでも挑戦してみてください。で、富士急さんね、めちゃめちゃ優しくて、うちのね、事務所、キーの方にお話をいただいて、僕以外にもいろんな いろんな所属のユーチューバーさんといろんなコラボ企画を取るかと思いますこの激辛の他にもアトラクションを使った動画なんかも出てきたりすると思いますのでぜひね、他のうちのキー所属のユーチューバーさんの動画の方もあわせてご確認くださいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いしますじゃあね